ということであの、テキストですと、あの7ページにそのアルゴリズムの記述 の, あの基本的な知識がありますので、まあ、そちらも参照しながら話を聞いてください。<笑>でまずあの、アルゴリズムという言葉は皆さん聞いたことありますかね多分どっかで聞いたことあると思いますが、えっ、ー、と、 そういえば、あの e テレ nhk の e テレであのピタゴラスイッチという番組がありますけれども、あのあ、そこにあのアルゴリズム体操とアルゴリズム更新というのがありますね。あれはあのまあ、非常に単純な動作です。けれども、こううまく組み合わせてこう。いろんな人たちがうまいちゃんと動作するというのを見る上で非常に。 あの面白い気がしますあのちょっとうちはの子供があが3人いるんですけどまだ下の子はあの幼稚園と小学校入ったばっかしですからまだあのピタゴラスイッチはしょっちゅう見てますがあとあアナログアリズム体操はあの結構いろんな有名な人も出てきて面白いですね。あの以前前年ぐらい前はあの サッカー女子のなでしこジャパンの選手の人たちが出てその直後にワールドカップで快進撃をしたりしたのでアルゴリズム体操も有名になったりしたことがあったみたいです。はい、で、まあ、あのじゃあ話し続けますけどでアルゴリズムというのは、まあ、あの厳密な定義ってあるわけじゃないんですがよく使われる定義としてはそのある入力式値に対してある出力式値を 出力するための計算手順 で, すで、そのアルゴリズムにもあの求められる要件というのが、まあ、これも厳密なものではないですが、あのよくあの こ, のこの分野 で, です、ね、認知されているものとしていくつかあります。で、一、えー、つ目は有限性と呼ばれる性質で、まあ、アルゴリズムは有限回のステップで提出するということが求められます。 で2つ目はあの厳密性と呼ばれる性質で、す、え、べ、ー、て の, あのステップにおける動作が厳密に定められていると。だから、あのー、サイコロを振ってこう動作の方向を決めるとかっていうことはしないわけですね。で、3つ目は入力のルールで、まあ、0個以上の入力値を持つ。から、4つ目は出力で、えー、これは1個以上の出力値を持つということで、アルゴリズムはまあ必ず何がしかの出力を行うものとされております。 それから、あと、有効性が最後に行くんですけれども、これは全ての演算が有限の長さで十分完結に行われると。そういうことも要請されております。で、そのアルゴリズムの書き方っていうのも、いろいろあるんですけれどもあの、まあこう、こういった分野 の, その、まあ、勉強ではですね、そのよく疑似コードというものが用いられます。で、あのアルゴリズムは、そのある特定のプログラミング言語でまあ書かれることもありますが、 ただ、えーとまあ、より一般的なそのアルゴリズムの勉強をする際にはですね、こ, うこれを読む皆さんがこういのあの使うプログラミング言語もいろいろ多岐にわたるでしょうし、あとはその直接プログラミング言語でアルゴリズムを記述しようとすると、そのアルゴリズムの本来の流れとは関係ないいろいろな処理を書かなければならない部分もありますので、まあ、そういったそのアルゴリズムの本来の説明に まあ、集中するという意味で、この疑似コードというのが用いられる場合がよくあります。で、ここでは、その、まあ、こういった形で疑似コードを書いていきますけれども。えっ、ー、と、まず、あの、アルゴリズムと書いて、あの、括弧書きしてアルゴリズムの。名前などを書いてですね。で、えっ、ー、と、まあ、入力と出力の、あの、値。もしくは変数などを列挙します。それから、えっ、ー、と。 まあ、1番目の処理、2番目の処理っていうことで番号をつけてあの処理を順番に記述していくという方法をとります。で、えっ、ー、と、アルゴリズムのあの、記法としてはですね、一応こういうものを用意しているんですけれども、えっ、ー、と、まずあの変数として、これはあの、数や式の値を保持するものです。まあ、ここですと、まあ、p とか q とか u とか v とか w を使うことにします。それから、えっと、2番目に、こう、代入ですね。 でこれはの変数に数値や式を代入するんですが、これにはあの、この左向き矢印を主に使ってですね、左側の変数に、えっと、この右辺の式や値を代入するということを表します。でそれから3番目はあの論理式です。でこれはの、まあ、真理値を返すということで、あとまあ、数学ですとその代入にこの統合を使う場合がよくありますけれども、あのここのアルゴリズムの記述では、 この統合は、この論理的に等しいかどうかということを調べるように使います。あとは、論理式は他にも P かつ Q を表すですとか、それから Q でない W でないと表す NOT といったような記号もしくは演算子も使うことにします。それかとらと最後に Return なんですけれども、これはアルゴリズムの値を介して、そこでアルゴリズムを終了するということを意味することにします。 例えばここにありますようにリターン P というのが書かれていたらこの時点であの P という変数に代入されている式もしくは値を介して出力してアルゴリズムを終了するということを表します。はい、で、まあ、ちょっと今日はあのもう少しあのアルゴリズムの内容が盛りだくさんですけれども、まあ、あとアルゴリズムの制御コードについてちょっと紹介しておきます。 でまず最初に蓄字というのがあって、えー、それから2つ目が選択3つ目が反復と呼ばれるあの制御構造をあのここでは導入しておきますで最初にこの蓄字という部分ですけれどもあのこれはあの上から順番に処理を実行するということを表しておりますで、まあ、分1とか分2にあのまあ 数式ですとか、それから代入ですとか、いろいろな操作が書かれていて、でそれを各文をセミコロンで区切ることによって、まあ、上の文からいい一文ずつ順番に実行するということになります。これがあの処理の一番基本ですね。で、えっと、次があの選択と呼ばれるもので、あのこれはあの、例えば、ある式がある条件を満たしたら、これを実行する。そうでなければ、また別な処理を行うといったような、あのまあ、 そういう書き方をですね、あの処理を指示する場合に使います。でよくこれ、if という文であらあの使いますので、まあ、if 文というふうな 呼, び呼ばれ方をします。で、えー、っとまず最初に if、α、zen というふうに書いておきまして、この α というのが論理式なわけですね。で、この α があの真、か偽かを先に判定して、まあ、α が真ならばその IF、その2番目にある β というこの文のブロック、 ままとまりですすけれどもここを実行しますで、えー、と下の方にこの緑で囲ったあの箱を書きましたけれどももし α が偽ならばという処理を付け加えることができますこの文は else と書いてその下にガンマという文のブロックを入れときますそうしますともし α が偽ならばあのこのガンマの文を実行するということにします一応このの授業ではその もし α が真だったらっていうのを表すこの β のブロックは必ずつけなければなりませんけれども、えっと、エルスの方ですね、α が偽ならばっていう部分はまあつけなくてもよいことにします。いいでしょうか。で、えっと、3つ目があの反復と呼ばれるあの制御で、これは、これもやはりその、ある条件を満たす間、その、ある処理を何回も繰り返すということでよく用いられるものです。で、その中でも特に、 あの4で始まる、4分と呼ばれるものがよく用いられるもので、まあ、ここで取り上げておきます。で、えっ、ー、と、ここでですね、この α がやはりあの、まあ、論理式なんですけれども、あのこちらにありますようなあの書き方をしますが、まあ、i が、えー、と m から n のあに属すると。で、これ m.n っていうのは、の m から始まって、えー、n まこの場合を打つと i が m 以上 n 以下の時っていう味ですね。で、この時に、ここにありますように、i を m から1ずつ増やして n になるまで β を繰り返すと。すなわち、もし、ここでこういう法文で、この α としてこの i、こういう表記がありましたら、まず i を m と置いて、β を実行して、 で、i を m プラス1として、ータを実行してっていうのを繰り返していって、最後に i が m、i を m として、ータを実行するまで繰り返します。<笑>えっと、それから逆にですね、これあのもう一つこういう表記もあの導入しますけれども、えっ、ー、と、m、あ、そうか、えっ、ー、と、これは、あ、そうか、えっ、ー、と、m、この m と n の代償関係なんですが、 これはあの、えー、と M が、えー、と N 以上のときですね。だから、M と N の代償関係で、えー、M が、N、の方が M 以上のときには、i を増やしていきますし、逆に、M の方が N 以上のときには、i を減らしていくという操作を表します。